避けられたあと後先考えずに突っ込むなんてばっかじゃないのあんたたちまったくだあんたもよこんな時にあたしたちを追い回すからこんなことになってんじゃない共に死にゆく者同士仲良くやればいいじゃねえかクロコダイル あ, あ、あ, あ噂通りの野犬だなスモーカー君アナから俺を味方とは思ってくれてねえようだだが正解だてめえには自己死してもらうことにしよう小物相手によく戦ったと政府には報告しておくさあいつが七部会の一人かお前がクロコダイル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 俺たちは一足先に失礼するとしようアルバーナで大事な用があるんでなクるクるクるクるクるえー、こちらクソレストランてめえ一体何者だ俺か俺はミスター・プリンス うちのクルーたちが世話になってるようだなミスター・プリンス今どこにいるそりゃ言えねえな言えばお前は手こ抵抗すらせやがって<笑>もしもしレインディナーズの前で妙な男を捕らえましたガチャ こりゃあいい。見物に行くぞ、ミス・オール・サンデー。フフ。言い忘れてたが、この部屋はじきに水に沈む。じゃあな、麦わらのルフィ。はッハッハッハッハッ。 ー上出来だ アトリール事故ージンギエのチョッパーさっき俺たちが暴れた場所に敵の仲間が群がってきた、うん、あいつらに倒してボスに注意を引けばいいんだなトリレ 悪いな少しの間眠ってもらうぞ俺の名前はミスター・プリンス覚えとけ うま知ってるさ俺が騒ぎの超本人だ 名前が知れてきたレゾンしター チーこれ以上触り立てる必要もなさそうだなそれそろ行くかこれは一体どういうことだ何が起きてるおい ミスタープリースと名乗る男が街のあちこちで暴れ回っている。あいつがボスだな見つからぬように橋を渡ろう橋の前のやつらを片付けりゃ一丁上がりだ <音楽>ここにはいねえよ。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 みんなを見捨てたりしない一体何があったのかしら全部作戦通りサンジュさん場所を教えてくれるかいプリンセスだ。 力を貸してそっ<音声><音声><音声><音声>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 の鍵を知らねえですミスター3のドルドルの力でおりの合鍵を作れないかしらここにはいねえよ 知らんが、麦わらの味方には強力せがね。くだらないこと言ってねえで、さっさと力を貸せ。ばあばよ、くそ兄。あの雑魚ども、もう許さん。 っココこの手で皆殺しにしてやるさっきの部屋はもう湖に沈んだから間一髪だったぜおい生きてるかルフィたく能力者ってのは厄介なリスク背負ってんなロドノはなぜ俺を助けた 船長命令を聞いただけだこいつの気まぐれさ別に感謝もしなくていいと思うぜ<笑>クロコダイルはどこだ<笑>あ、気がついたう煙いやんのかお前行け今回だけだぜ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 <笑>さっさと行けフフン。<笑>